おはようございますえっとですね人生初ソロライブの、えー、チケットがね始まっているところがありますのでちょっとあの初めてね来る人めちゃくちゃ多そうなんであのどうやってチケットを応募したらいいかとかね分からんと思うので今日ちょっと説明動画を撮っておりますなんか最近こうあの超嬉しいのがインスタライブ見てなんか5分前にファンになりましたとかあと タでファンになりましたあとボーイフレンドでファンになってくれた人がすごく多かったりするんでなんかこう分からんことあったらなと思ってちょっと説明動画っていう感じで撮っておりますからラン白瀬、ね、ファーストソロライブタトゥー7月14日東京これ1回きりのライブになりますでれん。まほ、あ、んはツアーにしたかったんですけどね体1個しかないのですいませんでれん。なんとねこのライブはですねまずね初めて来る方がですね ベーン 100% なんです。まあ、当たり前ですけどね、初めてなので、全員、俺のライブを見るのは、あのソロライブ見るのは初めてっていう状態で来るんですけども、えっと、今、ファンクラブチケットと、あと、なんか、これからファンクラブ入ってない人のチケットも始まっていくんで、それをね、説明しようと思って、ベベファンクラブチケットが、なんと5月11日、え、今日かな今日ですかね。えっと、これが、えっと、抽選なんですけども、ファンクラブに入ったその日から。 応募でできるチケットででファンクラブに入ってない方はですね、えっと、一般 SNS チケットっていうのがありまして、5月14日から5月22日まで、えー、この1週間ぐらいが受付期間となります。これ、ちょっと料金が違うんですけど、ファンクラブの方は 5,400 円で、学割さんが 2,400 円。で、一般チケットの方は 5,900 円で、えっと、学割さんが3000円ですね。だから、あのファンクラブ月額500円なので、これ結構タイミングですねあの。ファンクラブ入ったその日から。 えっと、応募でできるファンンクラブチケットこれタイミングです ね, ねそして内容なんですけどデデデもうこれもうマジほぼ全曲あのなんというか自分にとっては新曲みたいなものですので初披露の曲とかもすげえ多いんですけど「ま a t t o とか「ロミジュリーとか「ボーイフレンドももちろん披露させてもらいますし、ねあのまあ、ソロデビュー曲というか「9つも生えた君との恋」とかあとセルフカバーの中毒とか「わがまま」とかも歌わせていただきますのでね。で音楽始め たらの時になんかこう作ったちょっと懐かしい「わっけないでーとか全部君のおかげとかもねなんかあの歌おうかなと思っておりますっていうかしてちゃんともうリハーサル実は終えてるんですよ1月ぐらいからコツコツもう数ヶ月めっちゃ練習してきてもう仕上がってるんですけどあと2ヶ月ねちょっと細かいところ映像作ったりとかちょっと細かいとことかねなんかあの照明を設計したりとか。 のとかそういうのをこう2ヶ月かけて決めていくんですけどキレキレでもう1回しかできないんでもうあのマジで緊張しまくってるんですけどもだから皆さんに絶対来てほしいんですよ応援していただきたいんですちょっとねあのもう絶対いけないっていう人もいると思うんですけどもちゃんとこう来てほしいっていう気持ちだけはね伝えておこうと思ってまああのすげえあの前からねあの早くソロのライブを見たいなと思ってくれた人もはこうお待たせっていう気持ちでやりたいし最近ね知ってくれた人もすごい多いし。 本当にボーイフレンドしか知りませんみたいなとかタトゥーしか知りませんみたいなあの人もちゃんとこう、まあ、俺もこれなんか初めてなんでちょっとあの一緒にねあの応援してほしいというかあと2ヶ月しかないんですけどこのライブに一緒に向かっていってほしいなという思いを胸にこの動画を撮っておりますので、はあ、本当にもうあと2ヶ月しかないんですけれどもちょっと楽しみっていうか恐怖の方が多いんですけどももうあの。 こうもう寝ても寝た気がしないぐらいの感じで毎日過ごしてるんですけども一緒に目指してというとこからもね応援してくれたら嬉しいなと思っておりますという動画でした<笑>以上ですちょっと説明動画を撮んのも最近あんまできてなかったのでちゃんと説明できているかどうか分かりませんが楽しみにしております以上ありがとうございましたこれから家出るんですかね